難しいことは分かりませんが、待って打つ出花ごてと攻めて打つ出花ごてって何が違うの基本的に待って打つ出花ごてって悪い出花ごてのこと。先生からいつも注意されるやつね。見分け方は簡単。待って打つ出花ごては打つ前からもう剣先が上がっちゃってるよ。反対に攻めて打つ出花ごてはむしろ相手の中心を取るから剣先は下がるぐらいなんだ。出花ごてを打つ前に剣先が上がらないように必ず一歩こちらから前に出て攻めよう。そして相手が攻めに耐えきれない なくて出てくるところを撃つんだよ。<笑>待って撃つ、せめて撃つ、この差は大きいぜ。